皆さんこんこにちは、ロギチキです。その時気になったテーマを話していくチキズトーク、えー、今回はですね学校の拘束について連載をしています今日取り上げるテーマは理不尽な指導です学校の拘束が問題になるのはですね拘束のルールそのものがおかしいことと拘束についての指導がおかしいことその両方が合わさって問題拘束ということになるんですね仮に 学生全員丸坊主じゃなくちゃいけないという拘則が昔ながら残っていたとしても先生が誰一人そのことをまあ真に受けず誰も そ, そういった指導をしないのであればそれは問題拘束にはならないんですよね。でも小さな ちょっとしたルールであったとしても、それをもう厳しく、細かく、しつこく指導するということになれば、それはやはり問題指導ということになると思います。うん、給食を残してはいけない。例えば5時間目、6時間目までずっと給食の前にいさせ続けて食べさせる。これはやっぱり問題指導ですよね。うん、今日はそんな理不尽指導が38歳の私が経験した時と、今の10代の皆さんが経験した時とで、どう変わっているのかというものを比べてみたいと思います。うん 今日もですねこの本「ブラック拘束」の中からいくつかデータを紹介していきましょう一つは私が10代の現在の30代が経験したものの中で連帯責任で叱られたというものに関しては30代は 4.7% だったんですねところが10代の方が経験している連帯責任で叱られたというのは 15.2% ということになります 連帯責任で叱られるというのは社会に出てからは通常あり得ない行為です軍隊とかそうしたのは特殊な場所ではあり得るかもしれないけれども社会人にななって経験することはまずないものの一つですねでもこの連帯責任根拠がわからないだけではなくてたくさんのデメリットがありますいじめの研究では連帯責任を行う先生のクラスではいじめが増加するというようなデータも出ています。 人々の相互監視を促して先生が細かく振る舞いというものをチェックして何かあったら理不尽に切れるそうしたような教師ではむしろストレスが高まっていじめが増えやすいということになるんですねデメリットばかりですそれから人前で成績を非難されたという経験をしたのは今の30代ですと 1.9% なんですけれども今の10代ですと 5.7%3 倍になってるんですねこのように実際に生徒に対する 指導ののの問題点そううしししたたものをこう加速しててしまっっいいるるというのが実情だったりすすんです人前で成績を軟じたり、あるいは人前で叱るというようなことというものは、漢字で言えば周知形というような言葉を使ったりします。人前でわざわざ恥ずかしの受けさせるということを刑罰として与えるということになるわけですね。あるいはパブリックシェーミングという言葉もあります。人前で公衆で恥をかかせてしまうのだ。 それにによっって、てあるる種の払いいをすす。んだという行為になってますこうした行為は立派なハラスメントということになるわけですが学校ではみんなの前で叱れば指導になるだろうというようなそうしたような言葉がまかり通ってしまっているんですねでも実際にそうしたその周知によってもたらされるのは本人の自尊心の低下あるいは生徒たち相互による監視の強化であってそれによって問題が解消するとは限らないわけです。 他にも僕が30代ですから30代が若かった時に経験をしたものの一つ反省文を書かされたこれがですね30代ですと 2.8% ところが現代の10代が経験したのは 8.2% これも倍以上に増えてますよねでもこの反省文を書かせることによって一体どんな改善効果があるのかということに関しては実は根拠が示されていなかったりもするんです。 いろいろな拘束やいろな指導が問題になって、この社会も変わった点もあります。例えば体罰。体罰に関してはさすがに減少傾向にあります。30代の体罰の経験、つまり軽く叩かれたというような経験は 8.5%、強く叩かれたが 5.7%、現在の10代ですと軽く叩かれたが 6.3%、えー、強く叩かれたが 4.4% に減っています。ただし、 体罰といいうののはは現在は禁止されているので、一人でも体罰を受けていたらそれは本当はアウトなんですがこれだけ多くの人たちが体罰に遭っているという現状にむしろ驚くべきなのかもしれません一方で理不尽なところが増えていること体調不良や怪我でも部活動に参加させられたこれが 代代ででですすすととだったののが、現在の10代ですとに増えてるんですね。つまり昔と比べて今の方が高速が苛烈化しているということがよくわかるんですこのように理不尽な指導がまかり通ってしまっている学校の現状というものを改めていかなくてはいけないいろいろ教育や心理学の世界では相手により届きやすい指導はどういったものなのかそんな研究蓄積もたまってきています 実際に子どもたちに体罰をするとか周知系を行うということはネガティブな方向に作用するつまり効果がないばかりではなくてマイナスの影響があるということが言われているんですねだから基本的には個別指導をするあるいは叱るのではなくて具体的な提案などを示していくそうしたの指導がもっともっと一般化することが必要かなと思いますまた校則については取り上げます小木江一樹でしたご視聴ありがとうございました